こんばんばは今日はね一つ報告があってえっ、ー、とこの動画を撮っておりますダダンなんと人生初めてのソロライブ7月14日の人生初めてのソロライブのでなんと今で34日前なんですああもうすぐだ助けてーでそれのあの一番最後の先行チケットが始まっているので 最後の先行チケット始まってるのでその説明動画を撮っております6月12日までの申し込みのチケットなんですけどベレーンこちらですね一般が5900円で学割が3000円学割っていうのは小中高大専門幼稚園保育園まで行けるんですけども、まあ、今回ですねあの、まあ、初めて来る人率が 100% なのでまあ俺も初めてライブをするんでね全員が初めてなのでちょっとあのやる曲とかちゃんと言っとこうと思いましてこちらですねじゃん 9つもはねた君との恋わがままダンスダン ス, ンス中毒ボーイフレンドロミアンドジュレート &KISS タトゥー全部君の影わけないで、デュー磁石アルコールセクフレあと新曲もやるんですけどもえっとまああの知らない曲とか好きな曲とかいろいろあると思うんですけれどもね予習どんな曲したらいいかなってなんか思ってる人いると思うのでちょっと発表しおこうと思って撮っております、まあ、でもななんかかか曲しか知らないとか 言う人ばっかりだと思うんですよ。ぶっちゃけあの、タトゥーしか知らないみたいな人がほとんどだと思ってて、最近だったらなんか、ボーイフレンド、あのー、で知りました、みたいなね、ロミジュリで知りました、みたいな人が来ても、ちゃんと俺、あの、エスコートをさせてもらいますので、なんといっても、俺も初めてですし、初めて来る人の、両立が 100% ですので<笑>。 ぜぜひぜひエスコートさせてくださいっていうか俺が一番ビビってますのでみんなに助けてほしいんですよもうあの1回きりのねファーストライブなのでね、はああ本当はねツアーにしたかったんですけど、まあ、今 JAM のツアーも YJAM のツアーもやってたりして体はね一つしかないのでね<笑>今今34日前なんですけども、はあもうすぐだやばいめちゃめちゃ練習してるんですけどちょっと本当にこのライブはツアーではなくて1回しかできない というあの内容のライブなのでもうこの部屋はもは絶対応援に来てほしいんです本当にお願いしますっていう願いだけね伝えておくね、まあ、実際本当にどうしても来れないという人もきっといるんだと思うんですけども、まあ、思うようにね伝えておくことはすごく大事だなと思うので伝えさせてくださいえー、っと最後の選考が6月12日までになっておりましてファンクラブ入ってなくてもこれはお申し込みできますのででえっとホワイトジャムの方も透明班今申し込みできますのでね えっと、これもちゃんとチェックしておいてくださいというような説明でした、はあ、本当にこの1回きりしか披露できない曲とか結構本当にあるので<笑>ね<笑>よろしくお願いしますもう燃え尽きて引退説みたいなってどうしたけどそれはそんなことは絶対ありませんのでねツアーにできませんっていうだけですので<笑>ということであと34日間もう恐怖と戦いながら生きていきます応援してくれるかな いいよーありがとうね、はあ、やべえマジで<笑>もうすぐだやばすぎる